本番いきますよーいはいというわけでですね我が家にもウォーターサーバーが来ましたまずこちらですねウォーターサーバーの上につくボトルカバーそしてこちら2つがお水となっておりますそしてこちらですウォーターサーバ ー, ー, ー, ー, バーこういう支はこの本体とこちらがセットそして水が別瓶に届きましたはいではですね開けていきたいと思います みっちみちに入ってますねちょっと倒しまーすおおなるほどちょっとこの仕組みすごいぞバンドを切るとですね実は下が段ボールじゃなくてこの白いものになっておりましたということはですね皆さんえっとバンドを切るとそのままこうやるとおおちょっとすごい上げるとサーバーが立った状態でご対面できるというわけですねはいというわけでこちらウォーターサーバーかっこいいぞい来ましたケージを間違えると温水になりません タイプえー、と、タイプ2ですね。で、ここはまだね、押したらダメというわで。エコモードも今置く。電源のコンセント。あなんかこう、この辺はクーラーみたいですね。はい。こちらがあここに水をね、差し込み口のところです。ここな抜こ。と。おーやっぱ白いいですね。プレミアムウォ ー, カーいう、ね、で、これでスイッチオン。 スイッチオンそしてこれはですねダブルロックカバーですねこちらが水の受け皿となっております、ね、こういう感じですねと手前に出すと外すこともできますまあ、大きいボトルを使うときはこれ外してもいいそうですこれを最後に取れば OK というわけですいやー考えられてますね家のトレーを開けていきたいと思います 説明書が、これは本体の説明書ですねオープン、まあ、ここはねクリアな感じの監督が選びましたつけてみますねここですねこのくぼみ向きがありますので取ってねついているのでここにはめ込みますはいこちらウォーターサーバーの下に敷く受け皿ですねはいいいですねはいはいということで、ね、ここから剥がしてくださいとありますので切るかねみんないこあっこういうことかおー 天然ののお水の音が出てきますーあまあまあ重いですね持ち手の部分がで、ね、テープがしっかりと固定してますので水の音あとはここにですね乗せていくわけなんですけどもはいこちらセット時にこのシールを剥がしてくださいというわけで剥がしますはいこんな形の口になっております水はこぼれませんこのまますでねで直接差し込みますはい大丈夫ははははい、はい、はいおい なんか音が聞こえるお、ベコベコ減ってる お, おすごいすごい勢いよく小さくなってますこの状態でセッティング終わりましたこんな形でございますカメラ OK! 音 OK! 役者 OK! 用意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です プレミアムウォーター。今回はこちらを紹介していきたいと思います。このプレミアムウォーター、どういうサービスかといいますと、ウォーターサーバーをレンタルして、自宅まで定期的な水を配送してくれます。いわゆるサブスクですね。最大のメリットは、わざわざ重い水を買ってくることはなくなります。美味しい天然水を、いつでも気軽に飲むことができます。お湯を沸かす手間が省きます。このボタン一つでお湯を出すことができます。 特徴を紹介していきたいと思います。2020年、ウォーターサーバーシェアナンバーワン、全水源、2021年、ボンドセレクション、優秀品質最高賞を受賞。従来のサーバーと比べて、約 50% も消費電力をカットしております。特徴としましたね、エコモード搭載。こちらは約 20% カットしてくれております。部屋が暗くなった時に、エコセンサーが感知。温水タンクの加熱を自動で止めてくれまして、使用時に比べ、ここで約 20% 削減することができます。こちら、幅が業界トップレベルのスリムな体型です。 はスマート幅27センチ置き場所あまり選ばない設計となっております自動度は冷却が6度加熱は約85度電気料金は通常時が630円約1日17円からとなっておりますエコモードが感知しますとその間500円に下がります。て水の種類なんですけども切り替えることができるんですけども北海道に知ってもらんだよねー癒してくださいお願いします北アルプスの水が入っております サーバーメーカーバメカと違う点お水をを熱処理をしますこの加熱処理っていいように見えるんですけども、デメリットとしましては、水の美味しさに直接関わってくる、溶存酵素。こちらが減ってしまいます。このプレミアムウォーターに関しては、そこはとことん突き詰めまして、非加熱処理にこだわっております。え、でもちょっと待って、気加熱だったら危なくないって思うんですけども、ちゃんと練られておりました。4段階以上のフィルター除菌や無菌クリーンでのボトリング。そうすることによって、自然のミネラル成分が含んだ天然水をいただくことができます。水本来の美味しさを楽しめ。 海の減水と管理の行き届いた採水施設で大自然の恵みをそのまま反応することができますお水はですね日本人の舌に馴染みがあるジャッカデカリ性赤ちゃんにも安全な軟水となっております配送料は基本的に無料追加する場合は別途かかりますあとこのウォーターサーバーでめんどくさいところこちらですね開けてみますね はい。毎回、飲み終わった後、ボトルが邪魔くさいっていう問題があるかと思うんですけども、水が減ることによって、自動的にベコベコ、ベコベコ減っていきます。ワンウェイシステムを採用されております。<笑>排水口から直接配送<笑>飲み終わったボトルは、家庭ゴミやリサイクルゴミとして、簡単に、手軽に、キョイとして、ポイってすればね、OK です。あとやっぱりね、最新のガジェットにふさわしい、スマートフォンのアプリ機能と連携をしております。配送日や水の本数を、アプリで簡単に、リアルタイムで設定することができます。面倒くさい、住所変更とか、クレジットカードの 切り替えとかもスマホ一つで簡単にできちゃいますあとはお掃除面ですね面倒くさかったら嫌なんですよね必要なところとしてはこの部分ですね接続部分のこちらはです汚、ね、くなってきたら水洗いこの辺とかはちょっと飛び散るので拭く必要性があります水をね取り替える際は水がこぼれてたらサラッとねタオルで拭く必要性がありますが蛇口の部分なんですけども子供がいる方もおすすめでしてチイドロックかかっておりますそのままポッと押したら出ませんこれを開けてボタンを押さなければ出ないという仕組みとなっておりますただね監督子供が いないのでこの木の屋根やと思ったのが正直な感想ですだって1回これ開けて押さなきゃダメでしょ押してからこれをやるんですよちょっと面倒くさいなこれは早急にね一人暮らしの方用にこの機能を省いたものがあればですねかなり嬉しいかと思います ですね気になるお値段なんですけども、今までウォーターサーバーが欲しかったけども、値段面の部分で大きなデメリットかなと思いました。通常は月々 3,974 円。まあ、監督はいつも使っております。こちらの2リットルなんですけども、このプレミアムウォーターはですね、約88円となっております。ただ、え今回ですね、まあ、その金額じゃ監督買わないんですよ。まあ一体 4,000 円、5,000 円かかるかなと睨んでいたんでずっとね。ただこちらで3年のずっとプレミアムプランというものがありまして、こちら3年契約することによって価格がさらに下がりまして、月々 3,542 円。まあ、約1か月 400円お安くなりますとなっておりますというわけで、監督、こちら、購入を決意しました。本当はね、監督、えー、洗濯機がぶっ壊れたんで、それを買いに行ったんですけども、ちょっとこちら、おすすめされまして、まあ、この機会に購入しちゃいました。気になるお支払い方法は、クレジットカード、口座引き用とキャリア決済にも対応しております。ポイントもつきまして、基本的には、1セット、2本セットで2本ボトルが来るのですが、毎回37ポイント加算されまして、約1年間ね、1ヶ月に2本頼んでいたら、1年間で4 444ポイント貯まる仕組みとなっております。はい。で、あと、使っててね、やねえなぁ、いい日高いなっていう方ですね、解約する場合は、3年コースの場合は1万5 0 0 0円かかってしまいます。ただ、3年契約すると、解約料無料ですので、いつでも解約することができます。ちなみに、この1万5 0円、でかいかと思うんですけども、いろいろね、他のサーバーメーカーを見てみますと、なんか乗り換えキャンペーンっていうものがありまして、ほぼこの1万5 0円は創作できますので、とりあえずお試しで、売り寄せてるのはありかと思います。はい。で、監督が購入しましたもの、プレミアムウォーターという商品名で、サーバー タイプはスリムサーバー3といいです。そしてロングタイプですね。結構でかい、まあ、ショートタイプもあるそうです。まあ、監督はやっぱりでかいやつが。 いいかなと思います。で、そしてこのボトルカバーはアイスというですね、色です。ちなみに4色2型から選べるデザインサーバーでこの白ホワイトカラーを購入しました。カラーはですね、監督が購入したピアホワイトの他にベビーピンク、プレミアムブラック、プラチナシルバーという商品がございます。こちらもなんとですね、スマホ一つでカラーを変更することができます。追加料金はかかっちゃうんですけども、カラー展開4色、カバーが3種類、組み合わせは12通りとなっております。 というわけでですね、こちら今水がなくなりましたなので外しますはい、えー、お水がもう空になりましたここを剥がせますはい、そしてこれはですねもう水することができますので監督の地域はペットボトルとかプラのところに入れますこれくらいにコンパクトになります ですね開けていきたいと思いますこうやっても傾けてもこぼれませんではもうにナッツを入れましたので吸水されていきますケーですねトレイをつけます部分ですね、はい、というわけでですねセットできました ウォーターサーバーでこの動画はですねちょっと検討材料になっていただければなと思っておりますこの監督ラブなんですけども普段はですねこういったガジェットレビューだったりですが好きな映画や作品のですねレビューを徹底的にやっておりましたのでもし興味のある方はですねチャンネル登録お願いいたしますまたグッドボタンお願いしますではまた次の動画で会いましょうよし飲もうそしてこちらがウォーターサーバーとなっておりますえへへへへへ販風はバンドを切ってルイン持ち上げてください 最後まで定期ちょっと映ってないね。優秀品優秀品質最高賞を受賞。